You're a real- Thank、you た, ら<笑>そうあただ逆にその場合は KOM が<笑> あそろそろ来そうな時教えてください。はい ここ、ね、は 100m ないかぐらいので、まあ、セレクションがかがるようなことではないです。 まであれでそれからタイム差をつるほどなあれはないのか。 うん。 距離が結構要注意です。最初はほぼそぼこそこ平坦でいいんですけど、それからここでちょっと地形がなかなか多いところ難しい。 してんでしたっけ？これじゃないや。症状。症<笑>状は、えっと、5.2 ぐらい ？5.2 ぐらいです。はい。 危ねえ。危ねえ。<笑>ちょっとあれ、十位以内無理だ。12位でした、惜しい。あ<笑>あ、惜しい。ナイスナイス。ちょっと<笑> 走り方を見せちゃった。だいぶ絞れてるから。はあ、このまま。残って総合も。総合、はい。上位も引いて、ね。はい。サウル残ってる。残ってる残ってる。てるはあ。あ, あ。同僚しました。入れ替え方。ナイスナイス。はい、あ。よ。はあ、い。 さんあかから、なんかちょっと安心するところが逃げ場が逃げ場ができちゃう。 ステル配信者ら今何人いた中段ですね。 ライブで確認した感じだと、これは69から36人、ただ、後ろの集団がもう追いつこうとしてるんで、もっと増えた多分下りが前回よりも緩い感じがします、ね、緩いですね。 75人ぐらいの集団ですね、<笑>かなり多 い, いです、ね。 というか、<笑> AOM の区間が10、だいたい15キロ地点ぐらい、そこ先ぐらいから AOM の区間。<笑>その こ, どこまでは、あと皆さんそんなに動かないと。あ、シールさん、大手送れないトラブルのためずっと黙ってます。了解です。<笑><笑><笑> 間違って使ってる人いっぱいいるな。っといます、ね はい、次の間、これなかったと思う。今のとこ出ないですよ。えー、今のとこ出ないですよ。あ、間違って使ってる。そういう意味かやべえや、す、だめ。あ、スプリントじゃないゲートは出ない。あ, あ、い, い, ああ い, いや、あの光る、光るゲートは出ないと思っ<笑>とったら。<笑>ただ光ってるだけです。 ハハハハハ。<音声><音声><音声> あのローラー、ダーラダトでめっちゃ速いっすよね、はい、めっちゃいですこの前配信に返したら、あれたせいで俺ちぎれてた。<笑> ゲートは何落ちてるんキロ点で、ね、でででででしたっけす。すすすすあとキキロロねねねね、ゴールはは長いそうです、ねですね、かると思うキロより1分ぐらい長いですね。 そうですね。距離も 2.4 キロあるんで、<笑> 600メートルぐらいの上がりなん<笑>で、ね。<笑> 4 4 4 <笑>まあ、ただ、このサこれから次のテラコムの入り口までが短いんですけど、ね。そうなんですよね。テラコム入り口が20キロなんで、1キロちょいしかない。 その間に回復できるから、ね、<笑>ここを右に入って 300m 200か 200m か 200m ほど行ったら、えーと<笑>けようね、ただ序盤は結構緩いはずなのであっ吉田さん頑張ります<笑>ここからここですねここから2 4 9 g 距離は。最初のシャドウはそんなに。なくて、あの、城下町みたいなとこに入ってきてたから。なんだん下がります。足超えてからまたちょっと上がりますよね。そうですね。だって、序盤に足を使いすぎない。はい。 17.6 です。はい<笑> あ、入った一1だった十一夜ごめん。<笑> 先頭<笑>、あっ、ここが15位ぐらい。<笑> Oh, my God. ルルががなので、でキロ地点がルですあのぐらいプです、ねはいすは入り口がボールボールがえっとゴールが 22.7。 とはい。 何にも仕事してねやですだ<笑> い, ないと思うんですよぶ の, の表示だと。<笑> そうなフラットですね。ですね。<笑>ちょっと無理だ。しげさん頑張って。ここ右にったら。消えだ。は<笑>家で奥さん配信見てるかもしれないよだ。そう。ごめんなさい。でしょ追い出しました。<笑> 段もすいいてきそううシ、ん、ネさんが引いてるってる。<笑> チ<笑>ームのメンバーは今ディエゴさん、ヨッシーさんがー、えー、頑張ってのこと シータウのでのでシュー脇につらく感じる理由としてはやはりダートっていうことであのスピードが出ないんですよねなので結構長くまないといけないです。 のところねまあ、あと、成形者度としては 3.6% なんですけど、今みたいなきつい傾斜のところとほとんどゼロの緩いところが繰り返されるような感じで、その辺ものここの AOMO が古いなをこ上げしてと、ね、いう感です。 笑ってたのは聞きましたが、それでもまあまあおっきい人だ、ね。<笑><笑>ちょっとツイートライブの方が正確に地面が出てないのでわからない。写真とかだいたい20人。ちょっとぐらいのえ、ラジオはそうですた。<笑> あ残りあいやいや大丈夫頑張れ。<笑> <ス succession>めめっあっ、えー、<ス>たしっ あ, あ, これやつあただ後ろからだいぶ人がパラレンジしてる。でもあ なので今先頭はが、えー、今3人、その後ろを DAO3 とさせ先ほど一緒に継続された方は、たぶん、たぶん、たぶん、たぶいぶパワーん、今、ぶん、たぶん、にぶん、たるん、たぶん、たぶん、たぶん、しぶん、たこれはだいぶん、たぶぶ 次のユニバーのユニバーの12秒ーのユニバーのユニバーのユニバーのユニバーのユニバーのユニバーのユニバーのユニバすのユニバーのユニバー 私が一緒なのに死んでいるところをしてくれはいる私は今二十。 濃いグループです<笑>後ろの方って1点差つくのって何位置なみでしたっけえー、っとですね、次は着たものは、70位とかでも、あの、乾燥よりつ着くから、全然つくよ、そんな辺は。 1ポイントでも多くと思ってあなるほど、えー、とポイントは、えー、と10以下から 5,、えー、と5番手ずつポイントずつ下がってきます。 15から20の間は15から20の間は、えー、っと15と16に壁がありますは い, いああ<笑>このパックの先頭でも16だ1人にいつかなきゃ<笑>三好さんまで俺から12秒だ 戦戦闘闘から奥21かか、らはな離れれ、ちゃいいまましたた<笑>のパックがますね あ, あ、<笑>画面に出てきましたよ。 5秒差ぐらいであればあっないです い, いや折り返し1個あるからあれなんですけどちょっとやる気が出るなあとは追いかける記録がある人同じバッグにいるかどうか え、ねね<笑>ねはい、っと71から47を引く、えー、ので。 あれか六十、七十人か、やっぱ七十から、二十三人ですね。あ、えー、これいるかな？六十七人ですよ。うん。これ二十三人だよ。<笑>あ、じゃあ、あ, あ、そっか。えー、っと、じゃあ誰かデータがおかしいのかな。 さんが選挙にに出てその前全部なき15人ですよ<笑>、はいセンデート上はもうちょっといるようにないや多分15人だと思います僕も集団のでもあるんですけど<笑>それらいったん で, あそらそうですあか 22二差させちゃった<笑>オルターさんこれ残りってアイテムっ て, てますっけいやえっ、ー、とこの先ゲートないですあっそれと。<笑> なので、ね、さっきの KOM で何が出るかが結構あのゴールでのポイントになりますねそうでしたね待って今すごい今更かとりあえず24位出して頑張ります、はい、頑張りましょうじゃあさ19と20の間に壁があるんですか 19 と, 20… 19と20はないですね、20と21の間。ああ、じゃあ右足足足の区切りじゃないか、狙う、はあ。はい、2秒縮まりました。失格とかいるかもしれないから、もう考えずに、もうできるだけ一つでも。はい。 とれた私が言ってみる。ああ .2 枚超えちなみに日本人勢で残っているのはあの ジ, ール<笑>ジールが2名とガシマさんだけです。<笑>この3人でアジアチャンピオンっておりまして、アジアが決定戦だ。<笑>ガシマさんにおる気がしない。 いや、今回でもフィリピンの選手が結構何人か な, <笑>なんですね<笑><笑>お一人か、フィリピンの選手があ、2名いますね、戦闘の1人あ、じゃあジャパンカップに変えましょうか<笑><笑> 来ったあけどこの忍者いいな私がちぎれてもちゃんと配信が成立するという嬉しい聖やクロージング近づいてるぞ<笑>どんどんどんちぎれるなん<笑>、まあ、て, て, てあの これスプリントできなくてスプリントのでなんかハドメスないかボルトーさん。何でしょ。その中だ。やっぱ経イ数スで行った方がいいですか。<笑>私はどっちなかというもそっちですね。体重がないんで。経イ数中さんとかでもすごい早いですね。どれぐらい百二十とか百三十とか。あ、そんぐらい切れるぐらいです、ね。切れる。すごい。<笑>私そんな回せない人なんですねあまり。 あ、前のほうアタックが。とままででたっっててちょがすすの人 な, んじゃ な, いかなあーっ残り2 k ろ からくっついて今このグループで響いてたら30位ぐらいですね<笑>ああドんどんしてああプリントしますか一<笑><笑><笑>緒のグループに一<笑>緒のグループにね日本人はねニンのね日本のね沖野さんとねヒルさんがいるプエ、ね、ロさんいないプロさんここにはいない<笑> ロスさんはい。 スプリントはサッといいサッといいだそうです。とありあがとうございますき<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> いやっぱり忍者いいな、私も見れるから<笑>最高<後>だ。<笑>なんで早くやらなかったんだこれ。<笑><笑>だいぶ前から言われてましたけどね、俺だからの。忍<笑><あ><笑>者、忍者、忍者。最初難しいかなーっていう。<笑><笑>そうそうそう。いや、私もちょっと<笑>あのそう思ってなかなか手が出なかったんですけど、<笑>やってみたらめっちゃ簡単でしたもん。<笑>かかできましたね、ゴールゴ<笑>ールスピンと。<笑> どう来たルどうした<笑>がドリフーにいいのかしら。<笑> はあ、い、はあ、い、あはあ、い、はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあですはあはあはあはあはあはあは パンの原理。多